皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。えー、今日はタイムラプスティップス。えー、久しぶりにですね、ちょっとハウトゥー的なことをやりたいと思うんですけども、ホーリーグレールタイムラプスという、えー、タイムラプスの手法があります。えー、昼間から夜、夜から昼間みたいな感じで、明るさやホワイトバランスの変化がこう激しい時間帯のタイムラプスのことを、ホーリーグレールタイムラプスって言うんですけども、そのホーリーグレールタイムラプスの 撮った時にですね、えー、ホワイトバランスが極端に変わることを恐れるがためにホワイトバランスを固定にで撮影するっていうのが一般的なんですね。まあ、私の場合は太陽光でそうすると始まりと昼間と夜ではもちろん夜になると太陽光のホワイトバランスではなくなるのでホワイトバランスがおかしくなるから後半の方に行くに従って。 てバランスは徐々に変化させいいかなななきゃいけなくなるんですね通常のタイムラプスの考え方だとそれはタイムラプスの専用のソフトじゃなきゃできなくてこのチャンネルでも紹介している LR タイムラプスですとかそれからタイムラプスデフリッカー TLDF などを使って えー、ホワイトバランスは徐々に変化させていくこととが必要ですよと、まあ、ただそういうソフトって有料ですしちょっと扱い方も、えー、慣れてない方には難しいなっていうところがあるので、まあ、無料のソフトでなんとかそれができないかなということで今日はですねダビンチリゾルブという、えー、動画編集用のソフトを使ってホーリーグレールタイムラプスで最初と最後のホワイトバランスを徐々に変えていくっていうね、えー、そういうテクニックをお見せしたいと思いますそれでは行ってみましょう えー、それではやっていきたいと思います。とダヴィンチリゾルブっていうのは、まあ、動画編集用のソフトウェアで、ブラックマジックデザインさんっていうところが、えー、製造しているソフトなんですけども、無料でほぼ9割型の機能が使えるっていう利点があって、で、ゆくゆくそれを有料ステップアップしても3万か4万ぐらいなのかなで、有料版手に入るんですが、サブスクリプションサービス毎月払っていくような感じじゃなくて、会帰なんですよ。 で、えっ、ー、と、今、これ、メディアページというところを開いています。で、まあ、今日は連番ファイルじゃなくて、すでに動画化されたものを使おうと思いますが、まあ、これとかいいかもね。ああ、いいかもね、これね。いいかもしれない。これでいきましょうか。ちょっとこれを、まずメディアプールに入れて、エディットページに飛んで、こいつをタイムラインに落とすと。そうすると、えー、タイムラプスデータとして、こう、いけるんですけど、まあ、どういう動画なのか見てみましょうか。 なんかちょっとこうピクピクピクあの多分三脚がねこうぶれちゃったんでしょうねはい今途中すごい黄色かったですよね最初こう月が昇ってきてこれちなみに池袋のサンシャイン展望台から撮影したやつなんですけどこうこの辺妙に黄色いですよねで途中からこう良くなってくるんですけどこの辺の黄色みんかなんとかしたいじゃないですか どの辺から変わってほしいかなっていうような目星をつけましょうか。うんとね。えー。こう一回黄色になって、この辺でも後半の色にこうなってほしくないですか<笑>ですね。で、えー、そうなった時に、うん、この辺ですかね。で、この、まあこの辺でも変わってほしいなって。 いうポジションを決めたら、このまま、えー、Alt クリック、そして上にずらすとコピーができます。はい。で、えー、ホワイトバランス変化して星あたりまで切っちゃいましょう。まあ、この辺ですね。この辺でいいかなって感じですね。で、ここで、はい。次は、このカラーページに行きます。カラーページをクリックすると、色調整ができる。 画面になりますので。はい、で、えー、っとですね、ここに並んでるこの2つ、これが先ほどタイムラインに並べたタイムラフ素材になります。この上のやつを、えー、選択していることを確認したら、色調整をするわけですが、えー、っとですね、ここに左下のここのところですね、このですね、いろいろこういじれる項目があるんですよ。で、 ま、だなこれ左から3番目のこのカラーホイールっていうところを選んでみましょうか。で、えっ、ー、と、この色温度ティントっていうのは、これはあの、普通の画像処理ソフトにも、写真用の画像処理ソフトにもあえることですよね。で、例えばこれ黄色なので、この色温度を左にこうクリックして左に動かしたり右に動かしたりすると、こう色が変わりますから。ね、で、今、黄色すぎるので、青に振りましょう。ぐーっと。 青いい方に振っていきましょうか、はい、そうするとだいぶなんかこうさっきのイエローからはだんだんこうね違う感じになりましたよねでこの先どうなんだろうこの先ちょっと青すぎるので青くなりすぎますねなのでどのちょっとエディットページに戻りますね、えー、ここを押すとビデオトラックを向こうか上のこのクリップを向こうか 表示しなないようになってきますどこからこう青くなるんだろうこの辺ですね。じゃあ、ここまででいいって話ですね。はい。じゃあ、もう一度、このに上に足したクリップを有効化します。はい。ここからもう一回バトンタッチしたいってことですよね。はい。ですね。もうちょっと後ろがいいかな。うん。まあ、最後までいってもいいんですけど。はい。で、えっ、ー、と、今ですね。 もう一回確認します。下の、このクリップですね。下のクリップは、スタートはいいけど、だんだん黄色くなってって、なぜか最後だけこう、良くなるっていう、そういうクリップなんですね。で、この中間の黄色を、もうちょっと青っぽく、夜景っぽくしたいということで、上にコピーしたレイヤーは、ちょっと青に振りました。はい、青に振りました。はい、夜景っぽくなってます。で、今だとこうやって再生すると、ここから、カリッと変わっちゃいますよね。はい。ここ見てくださいね。 パキッて変わっちゃいます。これ格好悪いです。ね、だからこれをスムーズにこっちに変化してほしいんですね。で、えー、そうしたときに、ダヴィンチの場合はここにですね、なんか、これ小さいと出てこないんですよね、えー。シフトを押しながら今クリクリをしたんですけど、そうするとこういう風に細くなるんですが、この状態だと見えないんですが、シフトしてこうクリクリと上に回すと、えー、こいつが出てきます。で、これを選択して、右にやると、 不透明度が変わるんですね。要は、徐々にこう、徐々にこう切り替わっててくれるっていう。自然に変わっててくれるっていうことができるんです。おー、いいですね。で、後ろの方も徐々に切り替えてみましょう。はい。徐々に元のクリップに戻っていきます。ですね。徐々に変わっていきます。まあ、もうちょっと後ろでもいいのかなはい。というようなことをやれば、 いいいですよとはい、じゃあこれで再生しましまょうこの三脚のブレーは気にしないでねさっき黄色っぽくなってたのがもう途中から青くなりましたねはいおおでまた元に戻るみたいな感じですねちょっと画面今でも途中ちょっともっと黄色っぽいのもっと早く直っていいかなと思ったのでもうちょっといってみましょうか うん。こんな感じで、はい、再生します。で、ここから不透明度が変わって上のクリップが表示されます。はい、上にバトンタッチしました。そして一番最後の方は結構良かったんで、はい、戻ります。っていう感じですかね。はい、という感じで、 元のデータをコピーしてそれの色温度を変えてそっちに受け渡しするときにこう不透明度をこうやって変えてやると自然に変わりますよっていうふうに処理ができますということですね。だからわざわざ LR タイムラプスとかタイムラプス専用のソフトウェアで写真の状態でこうちょっとずつホワイトバランスが変えるっていうようなことをやらなくても動画になった状態のものができると。で 最近のカメラだとカメラの中でも動画にしてくれるような取っ手出しの動画を作ってくれるタイムラプスの動画を作ってくれるものがあるのでそれでもう楽しめるんですけどやっぱそれのホワイトバランスがちょっと気に食わない場合はあのこういう処理がありますよとそれでは今日はここまでになりますまた次の動画でお会いしましょう、えー、さよならバイバイしたっけねー